それでは続きまして、えー、金賞会錦式北連会で上川花し吹きです。この曲は北海道の 総, 総, 総動員の曲なんです。はい、それではまた、えー、旗の方を悪党の勇気に冷ましく振っていただきながら、旗に負けず踊りも頑張りましょう。それでは上川花し吹き、いざ Double. ありがとうございました。思わず声をかけたくなります。えいや声がかかりました。